妻と食うってことで、えー、今回ですねめちゃくちゃゆるい企画自宅で、えー、うちのね妻と好きなものを食うゆる、まあ、い企画でございますということであのカメラはね今日うちの 妻が持っててくれてますとりあえず多分サムネでもわかるようにあの業務スーパー行ってきて好きなものを好きなだけ買ってきたので、まあ、それをこの場で揚げて揚げたてを食べていこうという、まあ、そんな企画でございます今日のラインナップはねこんな感じっすねなんか揚げ物だらけ揚げ物だらけだけどとりあえずもう作って いく何から食いたい冷凍戻さないと溶けちゃうから、一旦戻そうかなと思うんだけど。ピー肉ピー肉ピー肉一発目食うじゃあ、うずら。うずら、うん、了解しました。じゃあ、ちょっと一回しまおう。したら、ちょっととりあえず、油入れていくそうですね。<笑>なんかめっちゃ敬語になってんだけど。<笑> 普, 通普通の喋り方できないね。<笑>普通飲んでいいんだけど、なんか全然違うんだけど。いや、とりあえず、油だけど、 一本で足りーそうだね。もうこれぐらいでいいのか、もう。いや、うんもうこんなもんか、ね。油できるまで時間かかるから、揚げないものを食わん、山くらげ。 あの YouTube で怪物くんっていうチャンネルでやられてる方がいらっしゃるんだけどその方々がねめちゃくちゃうまそうに行子を食べててそれにね感化されて今日買いに行ったんだけどでその人がめっちゃうまそうに食ってるのがこのヤマクラゲとマカロニでこのマカロニは納豆を混ぜてご飯で食べるとめちゃくちゃうまいらしいからそれはね後ほど食べるとして。 じゃままず山倉だけげていきますか8割ぐらいの人はもうええって思ってると思っていやええー、って思ってんのかなやっぱ<笑>俺も思ってたのはええってでもあの映像を見たらもううまそうすぎて食うしかなくない納豆マカロニを嫌な顔してるな<笑>いや別にそういうの受け入れられないタイプじゃないけどさすがになんか一緒にするのなんでだろうねって感じとりあ山ず山倉開けていきましょうよっあうまそうじゃない先ちょっと食べていい、はいよ ああいね、うん、一ん乾杯するかはいじゃあお疲れお疲れさまですあ<笑>うまっ<笑>うまっまあでもなんかまあ食い続けてたらちょっと癖になるご飯の出番じゃないからマカロニ開けなくていい開ける食べる まあそのままで食べた方が私は美味しいよねまあそのままあ、か<笑>そうよねどれぐらいいるあそんなに普通あもういいやえ嘘とりあえずとりあえずそれでいいよもう止められな い,、うん、い, い<笑>もう止められないとりあえずぐらいねうんうん味めっちゃうまいよちょっと酸味あるマヨネーズ感であとマカロニが硬い うん、程よくかたい、うん、あのもっと漬け込まれてブニョブニョかと思っ た, 思ったけどちゃんとなんかアルデンテみたいになってる、うんマカロニにアルデンテって使う<笑>そんなこんなでもう音楽来てるよちょっとうずら持ってくるわ、うん、とりあえずうずらからいきますかはいちょっとこれでいっちゃうはーいこれじゃあ今日一発目やねはいおいしい おーおー、熱っ、ちょい怖い。と、うち揚げ物しないからね、わからんのよね、この具合が。この家越してからさ、揚げ物初めてじゃない？うん、家でやるの。あんま初めてだね。揚げ焼きとかはするだろうけど、唐揚げも揚げないもんねうちね。揚げないね。おおうまそううまそう。なんかすげえテンション上がってきつんだけど。 楽しいなんか楽しい楽しいめっちゃ楽しい三本ぐらい取れるいや、いいあ、いや、一本で本そっか、でもこの後食えるんないそ う, そうそ う, もうそうそうそう俺とは違うんだうまそうじゃねめっちゃうまそうじゃないこれこれにあげるあ、いいよいいよい い, いいちゃう、うん、うまそうやばソースだねこちらはうわすげえうまそういや、めっちゃ熱そうよ ソースじゃな い, うん、いただきます。ははいいい、い、いううううううーーーんたでもまま酒酒だだだすすぐししやっっぱ衣のがね、ね違ソソソスススじゃなょそか、き いいうーうまどうぞどうぞうん。ふふ一応失礼してマ<笑>みたいな音する<笑><笑>タルタルは卵とマ ヨ, マヨみたいなマヨとなんかそういう卵とみたいなうんう卵オン卵だよね アホほど重いよね。うん、そんなつけちゃうんだ。うわ、うわ、いやもうこんなつけるでしょ。ここにを、ほら。それは美味しいけどさ。ほら。 ソースだけのが好き<笑><笑>次、カニ入りクリームコロッケ人生で一番好きな揚げ物カ、うん、クリームコロッケなんで揚げ物界の中で一位よちっちゃこうちっちゃいね、うん、意外にいきますお稲荷さんぐらいお稲荷さんぐらい この間にさやっぱ時間かかるからご飯で納豆マカロニやっていい先に先に。先にうん、てかまあライスも欲しいもうああまあるま あ,、まあ、マカロあ食べる食べる納豆マカロニもちょっと食べてみたいな、はい、オッケー動画ではここに醤油とかタレ入れてここにマカロニ入れて混ぜてたんだけどあうちが下が あ, あるからタレをあえた納豆をここに混ぜるうんうんうん、うん、ここに入れるでしょうわっ お, お, お大丈夫なんか現物見たらなな大丈夫って思ってたけどその割合も どうなんだろうね、マカロニとさ、納豆の、そうね、なんか多そうな納豆が。美味しいかな、こ<笑>れ<俺>。<笑>ちょっとかけちゃっていいかい。全部。いや、全部じゃない。ああ、一部ね、うん、一部ね。こんな感じ。めっちゃくさ、ちょっと食べるね。よく噛んで。味わって。 うまいのこれ嘘あうそーう合う合う大学生の名刺って感じああ。うまいうまいうまい全然うまいちょっと食べるこれちょっと食べる、うん、食べてみてよ絶対うまいから納豆の匂い強いなそう、ちょっと見た目とかはきついんだけど一<笑>回食ってもらったらね多分わかると思うんだよねうん全然ありじゃないあ、全然ありだねありだよね、うんうん、めっちゃうまいうまいよね、うん あバイバイバイ出た出 た, たバイバイバイバイバイバイバイこれはちょっと一番大好きなやつなん食べていいですか音取れるか分かんないけど、うん、もうすごいよ俺もうガチガチよっあっかいまたご飯も熱い<笑>、はあっうまっ 中身、ぎっしり入ってて、う, うまいじゃ納豆マカロニもう一回食べたいんだけどうん<笑>納豆マカロニ食べてよなんかあるよね俺もやろめっちゃおいしいね上手のおマカロニながらうまいせあるよねうん、うん、うまいっ、うん、<笑>ね、これ米、無限に食える うん。ふふふふこフ現段階で今日の一フフフるフフフフフそうフフフよ、フフフフフフフははははフフフはははははフフフフフフフフフフフフフフフ画面外で面白いことすんのやめてもらえるフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ ね、ビュッと全然熱いでしょうんわっ、うん、かっこい、うん、かいでもうまい、うん、特別に店とかじゃなくてもさ冷凍商品でもさ、うん、揚げたて死ぬほどうまくないうんうまい<笑>、うん、そしたら次いきますアジフライはいいきますうわー ア、う、ジ、ん、フライってつまみに最高じゃない、うん、あるこれ以上ない揚げ物よねあると割と食べたくなる、うん、食べてる絶対食べる想像以上に山マクラゲが進んでない<笑>そうそうそうそう<笑><笑>なんかそうそううんだようこうつ<笑>ご飯とまた違くないそうそ、ん、うそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうな気すんだけど見いそんそうそうそうそうそうすうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう いいですね。ああ、これ良さそうだね。うん、日本版ハイボール。はちょっと、俺まだだけど。すみません、失礼します。八ぐらいいっちゃっていい？はい、どうぞ。もう先食べる？むしろ。あ、いいよ。いい？うん。まあ、ちょっと、今追加食べてるのでタルタル使える。ああ、そうね、そうそうだ、ね。まずソースだけでいきたいよね。そう、いろんな楽しみ方がさ、うん、あるじゃんそうそうそうそう。それこそさ、お醤油とかも美味 し,、ね、しい。美味しい。 うんうまいうん う, うんちょっとお店とかで食べるやつよりも、うん、生臭さはあるけど揚げたてはもう何も問題ないうんうんうん、うん、うまい食べて食べてはい、いただきます タルタルいっちゃいます？間違いなくうずらよりは合うと思う、うん<笑>うん。なんかちょっと違う顔してるな。うん、熱いあ熱いのだ。あり、うん？ジョルタルタルやっていい？はいどうぞ。あいいいんじゃない。いいよね、うん。これ食うんだったらちょっと米持ってくるわ。あーもうな い, いな<笑>もうないそれは必要かも。 とおかわりビールとおかわりご飯をこれ絶対うまいでしょだってこんなのああでも生臭いな<笑> い, いるいるい る, いいるうんわでもうまいよやっぱうまいうん、うん まあ、こ, のこの怪物くんさん怪怪物くんさん<笑>怪物くくんんんんささの動画を見て今回やろうと思っちゃってさ感化されてるからさ、うん、編集とかマジで寄りそうあー<笑>マジで寄っちゃいそうで<笑>本当謝ったけばあああすいませんあの<笑>本当ですねあの出演されている、えー、怪物くんさん、えー、そしてですね編集されている上田さんホントいいですね、えー、楽しくいつも拝見させていただいております えー、もしあの、本当にリスペクトでね、えー、ちょっと今回こういう企画やらせてもらったので、編集かぶったら、すいません。じゃあ次、まあ、もう今げ物っちゃう何食いたい春巻き、エビカツ、エビフライ、ピー肉。エビどっちか行きたいね。エビどっちか行く二つあるから。じゃあ、エビカツ行こう。二つ。え、とりあえず次、エビカツ。 エビカツ揚げ終わったら俺が人生で一番好きであるピー肉これで締めますかはいまうホにね家ご飯だったら他のツイズを許さないぐらい一番好きピー肉うち月1は絶対作るけど作ってくれるね、まあ、週3でもいい週 3? で<笑><笑>もうそれぐらい好き今日ピー肉だよって分かった瞬間一人で踊ってるよね踊って る, ってるこの間にもうピー肉も12個入れちゃうか は い, 熱 い, 熱いもういけんじでねあもういいかも、ね、いいでしょうこれ、うん、これいいだよねいいんじゃいお弁当に入ってるぐらいの色になってるよね、うん、これはおいしそうあいいじゃんこれいいよねいいよはいあいいじゃないいいじゃない、はい、いただきます<笑>ああうまいうまいあの あんまね、うまいあ、ちょっと茶色くなってきたお、あげとこうあ、あげとこうあぶねあぶね余熱でいこうプリンじゃなくてなんかあスリーミーに近いよねでもほんとにパンパンにエビ詰まってるからあん味めっちゃおいしいあデブタルタルでいいうん、デブタルね<笑>ポテットタイポテトデブタルあうま エビ肩めちゃくちゃうまいよ想像以上にやっぱ淡白なんだよね う, ーん、うん、うんうん、うん、ソースだけでもちょっと薄い気もし ち, ちゃうぐらい淡白だから意外に表面あでもエビの味ちゃんとちゃんとするよねうんこれはライス必須よねうんググ<笑> っ, っとお腹いっぱいきたきた エビカツうん、正直今セーブしながら飲んでるけど、うん、1個で501本いける、うんうんうんうん、本当に<笑>うんちょっと謎なのが最後のピク。肉んかつけた方がいいのかなソースじゃないフライだからソース一回いってみるか、うん、えここで残ってるやつちょんちょんでいいかも 違ううんピー肉の愛が強すぎるためにちょっと違うかなすごいちょっと違うかも<笑><笑><笑>最後の最後<笑><笑>ということでちょっと尺の都合でねまだまだこの後も多分食べるとは思うんですがとりあえずまあ今日は一旦この辺りで動画は締めようかなとでさちょっとせっかく食べたじゃんお互いのさ1位をせーので言わない、はい、決まった、うんえー、せーのだマカロだと<笑> <笑>けど納豆1 位, 位。1位だったね。間違いなく1位。あまあ驚きと発見もあって、間違いなく1位だったよね。行、うんうん、数近くにある人は、その2点セットっ。そう。マカロニ買っちゃえば。うん、そう。納豆は多分、他のとこで、うん、スーパーなんで大丈夫、ね。まあでもこのマカロニも普通にソースとかで食っても美味しいだろうし。うん、そうね。まあちょっとまだまだ、買ってないのはいっぱいあるじゃない正直、うん、気になったのもあったし。なんかそういうのもさ、買ってさ、第2回、行数スマートクーシリーズ、やろうよ。うん 行数ならこれとかあともしくは妻と食うシリーズで次これやってほしいっていうのがあったらあのコメントにくださいお願いしますじゃあちょっと最後に一回ごちそうさまでしますか、はいはい、いたごちそうさまでしたごちそうさまでした